こんにちはうわあ、もや。やんじゃん、いっそば。こんにちは。今日は。うわあはミーんね、トミー。たし、どっちめたしやでじゃな。こんにちは。今日は、うちのうさぎちゃんを紹介したいと思います。ふっ。<笑>難しいね。 これいやいや顔見せて顔見せて正面正面フッおフィユンと申しますフィユンと申します色は薄い茶色ですねなんか AI スピーカーが反応した読んでないよ フィンちゃんは今ちょっと怖がってるからそえー、怖がってるんだねうさぎは基本的に怖がり屋さんですよね怖がってるんだねいやちょっとお姉さんだよお姉さんうん犬みたいにさめっちゃ人間好きとかでもないからほら今 人間と一緒にいるのにめっちゃ怖がっててさ顔も見せないしうん、まん動かないしょ、はあ、うん可愛かわいいからとにかく買うっていうのはやめた方がいいと思いますあー痛いよ